はい、ということで昨日の動画見ていただいた方はどっか昨日の動画見ていただいた方は分かると思うんですけど涙袋にヒアルロン酸を入れました正規した直後にメイクしたらどれだけ変わるのか、えー、2日3日前に涙袋のヒアルロン酸を入れたんですけれども今日初メイクなんですけれども今からメイクしてどれだけ変わるのかやっていきたいと思いますはいそれではやっていきたいと思いますえっえっ いいじゃん。化粧した順に見ます。すごい涙袋。すご待ってすごいんだけど涙袋が。<笑>そしたらまずアイラインから塗ていきます。えなんかね友達に聞いたら。 涙袋はもう描かなくていいって言われたんだよね涙袋は線はなぞらずにこの上にちょっとね軽くエンヘラ地雷っぽいのを塗っていきたいと思います先に白でねの上を塗りますうわ涙袋すごいすごい涙袋のこのえ塗るだけでなんかねすごいちょっと右側はね脂肪が多すくて ーっと涙袋が混ざっちゃった感じなんですけど。 すごい、なんかね涙袋があるだけで全然印象違うねこう見るとおし、すごっでかっ<笑>すごい超満足なんですけどなんかねやっぱ入れすぎとか失敗とか言ってくれる言ってくる人もいるんだけどまあこういうのって自己満だからねすごいめちゃくちゃいいそんな変わんない感じもするけど これなんか涙袋あるだけで全然印象がなんかねパッチリになったのかな目に対する目の範囲が広がった感じがするんだよねうんこれはちょっと角くのも悪いねあとちょっとねフィルター越しでちょっと撮ってみよう携帯のカメラでちょっと撮ってみます 「このキスで」